まずいぞ。一人やられて二人は水り。発電機はまだ四台だし。まだ釣られてない俺がやられたい。なるべく座れないようにしたいけどなー。ワンパンですぐには倒れたくない。 おまけに雲だから吸われてやられずに去っちゃうんだよなおら、控えと逆に吸いづらいぞ。 僕もトークンでおさらばか俺をやるまでストーカーしてやるなんとかして俺が釣られるんだトークンは試させない おれをやらないと回しちゃうぞ。